はいえっ、ー、と あ, あの、はい、東京病院の忍財院長富田です。で は, はい今日どうぞよろしくお願いします。ますえ今日じゃあのあれですね鼻、はい、のヒアノンさんということで。はいはい治療をしますね、はい、まずじゃあご説明していきますねはい鼻ですけどもまああのこんな感じですねあ。上の方がね鼻の骨になります。はい、ね、このこうやって動かして動く部分は下がこの軟骨になっています、ね。はい。 この基本的にはこの骨の上のほう、はい、にヒアルロン酸を入れているので、はい、ちらですので、まあ、大集結のす、ねはい、あと刺した部分でも少しでも組織が腫れますので仕上がりは少しだけ腫れる感じになりますけども、ねはいまあ、ほぼその仕上がりぐらいだと思う、はい、夫ですそのヒアルロン酸製剤もいろいろあるんですけども、はい、そのヒアルロン酸種類によって柔らかいヒアルロン酸から硬いヒアルロン酸まであって、はい、あとは鼻とか顎とかいう。 に関しては硬いヒアルモさんの方が適しています。はい、もちろん大体たまあ一年から二年ぐらいですね。はい、ね。というふうに言われています。はい。でまああの一気にあのヒアルモさん全部入れてですね終わってこんなこんな感じにはならないのであの少しずつですね入れながらでちょっと全 然, 全然下画面で見ていただいて、はい、で状況を見ながらですねであのブリもまた足していく、はい、感じになります。 じゃあ少し携帯でも撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、tiktok 用っていうか、ええ、あれでこ う, こういうやつですか？<笑><笑> 一番い低いい点なで、ではここここますねちょっとチコチコとしますね。はい ああ本当だ。<mình? cười> 確かに違いが分かりますかははい分かりますすごい、いいいいいです、ね、めちゃくちゃいいですめちゃくちゃいいです、ねはいすげえ、はいかかりりますすすすすすすすすすすごごめめめめめちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃくくくくくででででででででねねねねねげえ自自然然が、ね、大丈夫な やっぱだいぶ印象変わりますからねお顔のまあセンターのパーツなんで、はい、高さが出たらそれだけねやっぱし顔の、ね、あ、めちゃくちゃいいずっと変わりますね<笑>めちゃくちゃいいですねはい<音楽>大はいピアロンさんにもはい 局所麻酔ですね、はい。リドカインという局所麻酔が入ってますから、はい、収入していくたびにちょっとね、だんだん麻酔も効いていきますあなるほど。はい。あとですね、一応東京美容外科はあのピ、はい、アノ ン, ンさんですね、一、は、本、い、丸々あのお買いただいてますので、つ、は、ま、い、りこの使い回しですね、はい、感染のリスクとかはありませんので、はいはい、ご安心くださ い,、はいはい。あ、すごい。めちゃくちゃすごいですね。やばい。ありがとうございます なんか凄いめちゃくちゃ印象がもなんか目も大きく見えますねそうなんですね凄いはいていかだいぶこう寄った感じに見えますねはい、めちゃくちゃ、ね、目もね、ぱっちりあははは凄い、なんかも う, ういいですね、やっぱ自分に自信がつくっていうか自己肯定感上げ上げで自己肯定感上げ上げで<笑><笑> はい、といととうことで、今治療が実際に終わってみて、はい、あの結構入れていただいたんですけどだいぶ印象変わりましてそうですねこのスプレビエルですけども 0.3cc で 0.3cc はいで、はい、もうこの効果ですね<笑>この効果です、はい、効果はでき前と思いますけどめちゃくちゃ綺麗な鼻になり目の距離も錯覚そうですね縮まったわけじゃないんですけどもはい ね、ちょっと離れ目が結構コンプレックスだったんですけど今とても気に入っております気に入ったです、はい、皆さんも「東京美容外科」でアげアげしちゃってください、はいはい、<笑>ありがとうございます、はいどうぞ<笑>